皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月19日。バンマの紋章1個は、破片5個に変換できます。破片30個は、バンマの紋章1個に変換できます。この非対称な交換レートが、ちょっとした歪みを引き起こしています。破片1個は、500ゴールドです。破片30個は、1万5000ゴールドです。紋章1個は、1万5000ゴールドです。 つまり、破片30個を紋章1個に変換しても、1万5000ゴールドのまま売れます。しかし、紋章1個を破片5個に変換してしまうと、1万5000ゴールドが2500ゴールドに目減りしてしまうのです。現状では、紋章を大紋章に変換する方法はないので、紋章が完成している人は、売ってしまった方がいいんじゃないですかね。っていうか、売るしかない状況ですよね。紋章1個を破片5個にして、おまとめ袋にしまっておく意味がないですよね。 もしかしたら紋章を大紋章にする機能が実装される時が来るかもしれませんが、それが来るのって多分バージョン7とかですよね。というわけで紋章が完成している私は何の未練もなく売ってしまうことにします。紋章の効果をつけ直すなんて日は来ないと思います。そして大紋章の破片が溜まっていたので、ハルファスの大紋章に変換しました。